す れ, ー れ, ーれ、はい。<笑><笑> マスラマスワラマスワラマスワラマスワラママ おやつ、だよーことはなお湯を入れた。えー なんか急に私にスイッチ入って、はい、もうそれとあの 足, 足で遊ばなきゃね、それまでは、うわ、ん、ー<笑>って<振>る<笑>泳人 で, <笑>で、1人で、すなちゃんから逃げるゲームをしながら、テ<笑>ンション、めっちゃ高くて、僕がってなんやわ、ずっと泳いでくれるから、えーえー、見てるだけや。<笑>で、おもちゃあげると遊ぶんやけど、はい、みんな、遊んって、肉ですぐ遊んだって、ふたまりな、運動。 もうちょっとやねはい、おやつだよ急に2個だねこれ欲しいねこれ欲しいねかわいい顔これあげるんだよえ、えらい食べた いだではい。あ